最近、ね、インターネットのモニタリング事情ってあるでしょ、兵庫県なんかやってるみたいなんだけども、まあ、こういう私のチャンネルのようなのを監視してる人たち、あなたです、あなた、モニタリングしてる人、多分このチャンネル見てると思います、で、この動画、多分見てるんじゃないかと思うんだけども、そういう方に言いたいのは、転職しませんかっていうことなんです。ででも今がチャンスなんですよね で、なんでこういうことを言い出すかっていうとね、ブラック探訪でね、香川県回ってるんだけども、ある林保館でね、ちょっとこんなことがあったんです。まあ私ね、林保館はなるべく避けるようにしてるんですよ、あえて顔写真でね、手配所は回ってるから。だけど、その時はね、どうしてもね、聞いてみたいことがあって、林保館に入ったんだけども、で、そこからね、離れた後ね、なんか職員が僕追いかけてくるんです。で な, んなんですかっって言ったら、 ブラック田んぼをしませんでしたかって言うんだけども、いや、ブラック田んぼに来てるんですけどって言ったら、お願いだからね、もうその動画公開しないでくださいって言ってね、もう本当、手を合わせて懇願されたんです、やっぱり林保館にね、僕は来たっていうことが分かるとですね、なんでブラック田んぼを止めなかったんだって言ってね、怒られるそうなんですよ、まあ、糾弾されるんでしょうね、うん、なんか本当にねもうな、お願いですっていうか、ね、泣きそうな感じで懇願されたんで、まあ、しょうがないので、その。 動画はねまあそこに関しては奥屋入りにしようかなと思ってるんだけどね、まあ、今のところは。でも思ったのはね、やっぱかわいそうですね、普通の公民館だったらこんなこと絶対ありえないですから、やっぱ童話行政に関わってる職員って差別されてるんじゃないですか、発揮士って。で、そんな嫌な仕事って別に続けなくていいんです。日本は あの職業選択の自由があるんですね、えー、っとあのロシア、今、ウクライナと戦争してるけど、あの兵隊さんだってね、実は転職の自由があるんですよ、今、戦時状態ってね、宣言してないから、一応、その脱走しても殺されないそうですね、銃殺とかにはならないそうですね、だからもう、自分、軍隊辞めたいですって言ったら辞めれるそうなんですね。かたや日本の公務員、もっと楽勝ですよ。 辞、ね、めたからって別に銃殺されるわけないしそんな刑務所に捕まる刑務所にね行くことになることなんて絶対ないし別に辞めたいっていうんだったらすぐ辞めて他の仕事できるわけですでその童話関係の仕事ね公務員っていうのはやっぱ指定受けてね で公務員の試験だと、やっぱ憲法とかね、行政法とかいろいろ勉強して、それでまあ試験に受かって配属されるわけでしょ、そうしたら、今やってることおかしいってわかるじゃないですか、やっぱり。人権守るって言いながらね、なんとかしてこの表現の自由を侵害する、でなんとかしてこう検閲するで、学問の自由も制限するっていうことで、人権、人権言いながら、憲法の人権規定をね、何度か迂回してやろうっていうことをやってるわけでしょ。 おかしいいじゃないですかでそれもね自主的にやってるっていうよりはまあ解放同盟とかまあ同和関係の団体から言ってみれば本当にねやからみたいな人たちからそういうことを言われてもう仕方なくやってるっていう状態ですよ、うん、本気でやってないでしょまさかそれ本気でやってたらもうそれはおかしいですよそれはおかしいですそのちゃんと公務員試験に受かるぐらいのね知識があればおかしいって分かってやってるはずですよこんなの税金の無駄遣いだってだったらそれは やめてね、他の仕事に行くっていうのは僕、正しいと思うんですよね。まあ、内部から変えてやろうっていう志のある人もいるかもしれないけども、でも、やめることだって一つ変えることになりますからね、そういうおかしな仕事は拒否すると、そういうことでもう組織としてはね、そういう仕事はもう立ち行かなくなるっていうことを狙うっていうのも、やめること自体がやっぱ組織を変えるってことになると思うんです。で今まさににそういういチャンスです、えー、なんか未だにね 就職差別反対の集会みたいな、なんかね、全く意味のわからない、ね、あの行事なんかが役所によってあったりするみたいなんだけども、でもご存知の通りね、今はまあ比較的景気がいいので、人手不足なんです、どっちでも。もうね なんんとか、ね、民間は人が欲しいんですだから転職しようと思ったら今一番有利な時期じゃないですかでまあ公務員試験受かるぐらいの能力があったらそれは民間でも十分働けるしまあ何よりもこんなねモニタリングだの童話だのこんな嫌な仕事を我慢してするぐらいのそれだけのね忍耐力があったらどんな仕事でもできるでしょって思うんですよね。 で本当に今がチャンスなんです、転職するので。いや、まさかそんな転職なんてね、自分安定を目指して公務員になったのにって言うけど、まあ、騙されたと思ってね、僕、これ、案件じゃないで、別に宣伝してるわけじゃないんだけども、例えば、あの、炎転職とかね、マイナビ転職とかね、ビズリーチとかあるじゃないですか。まあ、帰ってからね、こうスマホとかね、インターネット検索して、そういうサイト登録してみたらいいと思いますよ。そしたら、あ、いろんな仕事があるなっていうふうにね、 気ががくくんでですすよよちょっととねそれだけで興味が湧いてくると思いてる思ますよもう広い世界が見えてくる。ね、で、まあ、あなたは1人じゃないんですよ。あの他の人にも相談したらいいと思います、職場の同僚で、同じような仕事してる人にね、ちょっと相談してもいいんじゃないですか。で、そういう転職サイトなんかもね、ちゃんと今の職場には秘密守ってくれるんで、それ安心してやっていいと思います。 でまあ、別に今すぐ転職っていうんじゃなくてもいいんですよ、もう1か月、2か月ね、そういう転職サイトに登録して、準備してで、晴れて出ていくと、ね、まあ、僕は公務員やったことないけども、会社勤めはしたことはありますよ、でもね、うんまあ、会社で自分の合わない仕事を辞めて、もうその時のね、爽快感ってないですかね、この解放感っていうのは、それ皆さん味わってみないですか、もう本当に。いや、本当にもうスカッとしますよ。 皆さんにね、この言葉を送ります。やってもいいんだ、ね。やってもいいんだ。胸の使いを取っ払い、思いを解き放つ、そのようなね、大衆行動が今求められてる。うん、全国のねそのモネ、モニタリングだとか、童話だの、そういうね、全員無駄遣いする嫌な仕事を、ね、もうやめてもいいんだと。転職していいんだ。民間に行っていいんだっていうふうに、みんなが考えれば、うん、世の中、 い い, 方いい方向に変わっていくと僕は思うんですよね。で、なおかつ今がチャンスなんですよ。ね今、むしろ公務員より民間の方がね、条件いい時代ですし、だから 今, 今逃したらね、また景気悪くなるかもしれない、今ね、本当に人手不足の時だから、今まさに転職のチャンス、だから、いや、本当にね、もう何も考えずに、もうスマホでね、炎転職とかそういうのに登録するだけなんで、うん、やってみたらいいと思うんですよね。 で自分は1人じゃないんだとね同僚に相談してもいいしで、これからまた転職する先の、ね、いろんな企業なんかにもね自分の受け入れ先があるわけです。こんな童話なんてね、こんな解放同盟だの、童話会だの、そ, のそういう団体のね、まあ、その団体の中でも特に立ちが悪い輩みたいな人の相手をするくらいだったら転職した方がもうがこの先の人生楽しいじゃないですか。で法務局なんかもね、うん、あの霞が関 じゃないか九段下か法務局あるのは、もうあそこの人なんかもしつこくしつこくね、奥にね、いろいろ行ってたけどね、うん、でも法務局の人ももう行ってこなくなりましたね、多分ね、悟ったんですね、僕もこの動画でね、法務局の人た ち, 人たちにね、うん、こんな、こんなね、難しい試験を受けて、ね、官僚になったわけでしょ、霞が関のって、それが童話のね、この童話のしもべをやるなんてね、おかしいじゃないですか。ね 公務員っていうのは、まあ、国民のしもべなんだけども、その一部ね、特定利権団体のしもべじゃないんですよね。だから自分たちのやってる仕事が、本当に国民に奉仕することになってないんじゃないかとね、ね、やからみたいな人たちのね、しもべになっていないかっていう、そのことに気づいたんだったら、もう転職ですね、転職、転職、もう今すぐ転職サイトに登録して、こう広い世界を見てほしい。 というふうに思いいます。ということでね、モニタリング事業なんかで見てる方、まあ、あとね、地方の そ, の、まあ、そういう童話関係の、まあ、職員、そういう方に、えー、メッセージでした。あまあ皆さんね、こうやってもいいんだと、ね、胸の使いを取っ払っていきましょう。ということで、今日の啓発動画でした。